今日は東西線ですね東西線形式で行いますので皆様よろしくお願いいたします配信台はいきなり開幕タコ様開幕タコ様です大丈夫ですよ <笑>はいえー、エントリーまだいます大丈夫まあいる人は書きました今13人ですね 人が来るとかあれば教えていただければ今からならなんとかします。今ならまだなんとかできますいいかなじゃあそろそろ締め切っちゃいまーすよろしいでしょうかえーキャラクターはーどうしましょうねまあそういうのできればやりますか あり、あり、3、4、5たまり少ない、すごい少ないたまわりの方がだいぶ少ないですよ、今日いやそれでも少ないわ今5人でしょ、1、2、3、4、5、6、7、8人いから 全然バランス良くないんでやめましょうはーいそれではフォックスっぽくできるかななんかでないかな14人でしょフォックスダメかダメか えー、っと天の天の新キャラ新キャラえー、9 9九キャラにしようか。 9 9 9 9, 9, 9 1 2 3 4五か微妙だなな何もなんもできないやあエントリーエントリー先してエントリー先して出ない出ないのはいいや、キャラどうしようかなと思ってましたね なんかね、コンセプトを持ってやるのはいいんだけどうまくできるかどうかっていうのがあるんですよ上と下僕ちゃんと覚えてないですねこれかこれ見ればいいかな上下上下下下下下下下 上だめえダメーえらいことになる12345678人も下だから。 ダメやなキャラバランス的には悪くないかもねどうしよっかな1・2・3・4・5 67あちょうどいいかも1234567だあちょうどいいちょうどいいフォックスっぽいやつで、ね、じゃあ えー、初代対その他でやりますかバランスいいのか本当にトーネピートーネピーキャラは本当ね東西戦でやるんだけどもどうしようかなと思ってて今のとこぴっかり分かれたのが えー、初代の八ら対その他で、77なんですわ、はい、あの、キャミーだったらいいキャミー2体だからねこれはタコ様が楽しめるやつでねじゃあもうチーム分けだけしちゃいますわ お待たせチーム決まりました今日はニキャラ持ちで行きますのでよろしくお願いいたしますニキャラ持ちなんだけど同じキャラでもいいです東西戦です順番はかぶせ合いで先方だけ申告お願いします はいそれじゃあやるんで皆さん集まってくださいよろしくお願いします大変お待たせいたしましたはいワンピーガーも呼び出しますハイジンクサネモ長州オヌチョ中野イサジキャミー2体です 2P 側が2回転鈴鹿青葉バイパー鈴木タコ様デレロとなっておりますキャミをワンピーは 1P いってくださいキャラクターは、えーまあ、自由です同じキャラ2回でも変えても構いませんかぶさいでいきますんでよろしくお願いします、ね、<笑>いや鈴木 DJ 出てくるから気をつけて こっち、懺悔たいで、向こうキャミーたいなのでえ、ワンピーガースね先方は、えー、先方は出し合いなんでこっち、こっち集まってるもう一人あれ、もう二人かまだやってんのおい、鈴鹿まあいいか いや、キャミー二体いるからタ、タコ様、タコ様楽しめるだろうなと思って。ホンダはもうね、使えるからね。ホンダ使えんの、聞いたことねえけど。これ僕、ね、のか な, <笑> な, しかしな。はい、それでは、先方は申告お願いします。で、レオさん行く。はいはい、タコ様ですわーで。なんかマイク持っても。ワンピー側。 あれマイク入ってる大丈夫でしょうれそれは鈴鹿さんの景品だそうですなタコ様がキャミーに勝ったら一本飲んでくださいマジで<笑>はい、先方誰一人にキャラかぶせ合いですーでいいいー今日は僕と俳人くんで取り合ったのであの先にあの先に取っていいよって言いましたおお そりゃね、じゃあね、それはねえー、でもね、じゃあ、2P 側、残った連中ってことなんですかええ、あの、先7人はさすがに取らさないんで、ね、そっからは、まあうね、あのこう、交互ですけど、交互で、うん、そしたらね、草くん取られたんで、ちょっとムカついてます、<笑>知らんわ<笑>、自分で決めたんやろうっていう<笑>、はい、ワンピー先方、誰 オッケーじ ゃ,、ね、じゃあ決まったみたいなので、はい、ここからねかぶせ合いなんで皆さんあの、準備しといてくださいよろしくお願いしますおではみんなの試合いばっかやってる場合じゃないよ、はい、じゃあどうぞストットボタン押してくださいはい、ガンガンいけるガンガンガンガンおっ早速ピーは伊佐治さんがキャミーを出してきましたね伊佐治さんはキャミー大好きですからね、えーまあ、使う側として大好きみたいな で、2P 側はデレロのレーのデレロー流ですさあ始めていきましょう12月の22日もう年末ですね世の中 ね, ーねあのー、クリスマスクリスマスで大騒ぎしやがってね僕あのー、<笑> 3連休が4連休になってるんであ大変でのパターンですかうわーうな抜け出たさあデレロあーああ安いだろ 今のは何入れた方が良かったんですかねいや相模兄パン兄弟とかやって巡ればいいんじゃないですかねあそこまでいけるんですか結構なんか大パン大波動ぐらいかなと思いましたけどまあ、中パン中パン波動拳は入りますねああそこまで入るんですかはいあ確かに意外と入るんですかね入りますよさあ照れロ頑張れさあおっどっから先先飛びに行かないといけない 詐欺飛びに行かないと損しますあ ー, あー着地にヤロン落としさあ、間違えたこっちが意外とあのキャミーのスパコンのスキーにも当てるのはい誰が行く誰が行 く, く行さあ行け残儀じゃないの残儀じゃないんですかおしょうがねえな さあキャミーといえば俺の出番だ、タコ様がタコ様が出てくるさあ、非常にシンプル、相模中キックが強いです、相模中キックが強いです、これがバリアになっております。さあ しかし、かイサジ、対空が出てないぞここまで立ち回りは悪くないねえ、ねえ、ね、いや、しかし、しかし、サコさんもここからですからねさあ、ほとんど1番ンで終わってしまう鈴木アドバイスが今。 カチーンと中に入りましたのでここからですよあれ鈴木ガードは伝授したんですか鈴木ガードは伝授したんですかなるほどねさあタコ様ここからですから本当にあるからねこれ さあイサジワンボタンで戦おうとしているさあ時間をたっぷり使ってういさすがタコ様イサジ対空全く出ていない久しぶりの疎通が出てないということはあ飛んで OK しかしタコ様もスクリューが出ていないこれがねやっぱあの老後疎通というお、本当に出てない 本当に出ないぞさあ悪くないが投げられて受け身がないめくり入っちゃうしかし惜しかったなやはりタコさんこれ連戦かなんでもいいですよチキシやられたわー間違えちゃったよこれかきのおけのけよおここで 鈴鹿本ダが鈴鹿本田俺がいっていいかなといや、ね、いやいや、楽しみに2体でも OK ですまあいいですよ、別に、ね、いやでもこれで負けたらねっていうところありますからさ、ね、あ、そう<笑>鈴鹿本ダいや、これね、ねいけますよマジな、真面目な話、まあ特に鈴鹿のサブキャラが本ダみたいなところもあるのであそうですよね、ねま井、あ、澤さん、今2連勝してるので。はい なんとかしてほしいところはあります。確かにちょっとね、締めていただきたいなと。まあ今のところ、ね、で圧倒的にリードしているので、はいうん。おっと。いや、サミーね真面目に行けると思うんですよ、これ。苦しいとこは苦しいんですけど。ええ。おお。あれがどうあやばい。いやいやー。ー出ない。<笑>いや、ね、あれコアコアスピードライブが入るんですけど、はい。それで、ね、ラウンドだったら中中スパイラルでいいんですよね。ああ、はいはいはいはい。おお、オッケーオッケー。 集中ファイラルのほうが減りますからね、なんといっても、<笑>このキャラはね、はい、みたいな、なんでそんなにないんでコアコアスパコンの方がやりやすいとか、いや、むずいっすよあ、まああの、コアコア立ち上がキック、スピンドライブにしないと、はいあの、ヒットが安定しないですよ、そもそも、そういうことね、はい、あのコアコアシンクって2分の1しか入らないの知ってますか、サイ出ても、<笑>そこが あ, あ, あれね、らい判定の問題で、2分の1しか入らないんですよ。<笑> そういうのがキャリーもあるんですね残っつーあーっと今のジイパンはおおー裏回りからのキャノンスパイクあれねあの知らないとやられるパターンですね、はい、え o n d a はあの裏に行かれると実は結構きつくて、はいえー、裏に頭突きが難しいじゃないですかあ多分横ダメなんで でもあれも話し追い丁でとかそういうのは無理なんですねまあ安定を取るならガードして話し追い丁なんですけど話し追い丁やってるとおいおいおいお い, よいおかまい野郎あれでよかったのかよっていう<笑>気づいちまったよえっ、ね、だって歩いて台足でよかったわさあ誰がいくえ小野田さんいくの<笑>さあ2キャラ同じキャラでも構いませんバイソンかペガか ババイイソソンンですねちゃんとやってもらいますよーまあでもだってこれバイソンホンダってどうなんですかねまあバイソンちょっと有利ですねちょっと有利んです、ねうん、でもあのー、あんま差はないですとにかくね危ない、はい、危ないもう一応マジ危ないあこんな感じであ、これがそう、こここれこれ、これだけは強いおーおーここだけは強いんだけどええ な, なんで 隙突きを出すかっていうと、はい、リードされてるからじゃないですかああ苦しましつまり<笑>リードしないと何も起こらないじですはいこのように張り手メインで戦って、はいまあ、たまに客観あ巻あっとさあるかあーアントビ失敗あ ー, あーと今が入っちゃ う, ここちゃういや歩きクレイジーを見せるかこれはガードになる投げ返せいい、ね バイソン投げ前広いからあれいいですよねあの石でも残使いが言ういやザンギはほら通常投げの場合が狭いじゃないですか狭くねえから前ャら中最大だから<笑>マジかよ意外とやっぱバイソンとかホンダとか通常投げでやり合うのは危険だからホンダとバイソンだとバイソンの方が広い説があるんですけどはいあれねはいあのー、サイトによって違うんですよ、はい 僕が見てるサイトだとホんなのが広い、ねはい、ああはいはい、はい、投げられ判定と の, あの差なんですけどああまあそれありますよねおっとこれ引っかか っ, てかった。やめで安くなった<笑>使ってしまったちバイソンごちごち、うん、さあバイソン誰が行くバイソンですよバイソンが好きな人いっぱいいましたよねいやタコ様行きたいんだけどもなんかキャミー言われてるから今日しょうがないかなみたいな感じでいやいやいや誰が行ってもいいんですけど、はい、ザバイソンが う行こっかなこれいっていいですかあどうぞじゃあお願いしますわー入ってくださいはいあじゃあトネピーお願いさあここで2ピーカーにニカさんが、はい、そ, そんなに有利じゃないバイソンそんなに有利じゃないザンギがいかないんですかいや自分なんかキャミーがどうたって言われちゃったから、ね、ですかまあ変わんないあさ あ, あ証明してみせるよ俺が そんなに有利でもない残機だけど有利でもない残や機いやいやの方が有利やよこれはそうなんですか残機、うん、使ってる人が言うのは心強いですねやっぱリターンが違うもん入った時結局バイソン側はこれオアオアやって近づけないようにするだけだからよいやその近づけないようにするだけが強いでしょ<笑>そうそうそ う, そう<笑>ただこれで入っちゃうとってところだからああ持ってけたのに 逃した魚がでか い, でかい死んだもう結局こうなる死にましたそう死んじゃう、えー、でも何あれは最初のヘッドの釣り逃さなければいけたんちゃうかっていうそうそうそうそ う, そうタ様リサーチねただ今のままあさっきの間とちょっと微妙だったかもしれないけど釣れないかもしれないと、うん、あこれはちょっと遠いねそう遠い あ, いいよあ行っよしきたねーきーパンパンパンパン繋いで繋がってないけど今ねためないんでねた、うん、めてがのゲージないんでね まあ理想的なったら今下ってたからちゃんとコンボだねみたいなそうですねうん意外とほらバイソンで立ち位いヘッドってできるんでおおこれは置いておいたいいよもうちょっと遅らせないとねおちょっと待ったさあいい間合いまで近づいたオヌチョバイソンが追っ払 う, あーっとうー追っ払うああずれた歯車がずれたあーあーいいアッパーいいアッパーですねいいバッパー素晴らしいあーっとおしゃがみアッパーが潰されたそしてバックジャンプでりリモリ歩く歩い これは田村リスペクトですよ あ, あ死んだかこれはでも、ね、高かったーい や, いやあのね多分ね今ガードして微妙な体力だったよ<笑>俺は計算できなかったけどね<笑>ねあ、ダブラリ出したあ<笑>なるほど着地ダブラリだったらしいあそうなんだタコ様え有利なんでしょええー、もうしょうがねいなーはい<笑><笑><笑><笑> 負ける気しかしねえらしいよ、佐子様が見せてくれるから、鈴木さんが、このための前座ですから、僕は、まあっためといたみたいなね、とかありますからね、そうあのこれを踏まえてですよ、さあ踏まえた、踏まえた上だ、あっ、さあ、なんか戦ってる位置が2回転さんと違う、前に歩いてないですね画面端に追い込まれている。 おいい間合いでさあアトミックスプレックスからあれ減るからねー画面も押せてねてそうなんですよねもう置き詰めがないだけでちょっとしかしゲージがある行そっちいくのそこ全部ガードでいいと思うんだけどね<笑><笑>いや一回ね一回吸っておこうみたいなところあったんじゃないですかあっと遠いけどどうすんのあー当たんないあ なんかことごとくしゃがまれてるけどそういうゲームはタ、ね、何も出てないですよはいはいあっあっ、えー、あっあっあ あ, あ, あーやばいーこれよくあるやつあるんだこれよくあるお終わり際になんかあれね台足当たるとダブルア食らうんですよへえー、前に来られちゃうと、えー、そうなんだなんで安定して勝てることがほとんどなくて参ったね参る当本当にあこれはタコさんも勝ったんちゃうかちょっと お、終わってないけど1ヒット1ヒットから1ヒットコンボ簡単に殺せる動きをしなさいよ<笑>さあでも勝ったからねあんだけめり込んでれば時刻好き立ちパンダイアスるお長州どうせ先と見切るからジャンプ中キック単発確認で大丈夫草さんがね草さんはチュンリーチュンリー使えばいいと思うんだけどホンダ使うらしいですね ササさんは強いキャラ使えるんだからおとなしく2体使っときなさいよいやホンダも強いっしょそうなんですけどキャラの弱さがねキャラのあっあっんか今いいこと言いましたねはいキャラがなんか強いっていうパラメーターと弱いっていうパラメーターがあるみたいな感じ、はい、そうや強いのパラメーターが大きいと 強いんじゃなく て, てまあ差がねうううううううう差がプラスにいけばいくほど強いですよそうそうそうでなるほどねそれ面白い考えだなさあタコ様が押しているぞタコ様が押してい る, ーるマイナスチュンリーなんかはマイナスゼロだからねほとんどそうですよねそこがいいところですよねバルログもマイナスマイナスまであるからなバルログそうバルログも一応マイナスがチュンリーよりはあってただプラスがそれをはるかに上回っ て, るっていす<笑>あっ タコ様惜しかったですねやっぱり悪くなかったよ悪くなかったよかったよさあタコ様を使い切ってしまったのであとはもう使い切って、ね、しまった消化試合ですよホンダ d a h ってこれ意外とかぶせらんないねエスケンあれは S 剣やればいいんじゃない S 剣 S 剣だって タコさんは沼オぬチョさんのバイソンが危なかったんですけど倒しましたからねそうですよ全然あれガンガンいかれる可能性ありの可能性でしたから、ねうんやっぱね、僕のギ球とは違いましたよ<笑>悪くなかったんですけどね<笑>あの 歩, 歩き続けたのすごく気持ちよかったそうですねあれがあの一番いいとこだっただただただきついやつ、うん、さあこれは青葉エスケンこれがヘイで人気の あそういえばこの人ツイッターで晒されてまし た, たけどあそうなんですか<笑>あのケイシンさんになんかケイさびれてるなーみたいなんでこの人が一人でやってるっていうああたしかにでもなんかたまにえー、本当にいなかったんじゃなくて<笑>本当にいなかったんじゃなくて<笑>本当にいなかったのかわかんないですけど<笑>本当にいなかったんじゃないの結構そういう時はあないなんかあるあるあ る, ある、ね、なんか、うん、あ し, しんああジャスティンだと思った中盤強襲で希望ですからね。 さあ青葉あ前にちょっと歩いてれ、ね、勝利ね、あのー、勝利ちゃんと出るんですよこの人ねあうわー最悪かス当たりで何もできないやつ<笑>オアですねオアですオ ア, オアで す, オアオアのオアですこれがねオ ア, オ, アオアですよこれあなんでもいい大ファン<笑>とりあえずいやあれあーこれオアですねさあ草本田を何的草本田を下すさあエスケンに対して誰がいく 一回言っときたい。はい。はなんか二回戦ありの風速みたいなこといきましたけどね、まあ、なるほどね一回いっときたいっつってね、さあそんなね、人間、命がいつもあると思っちゃいけないですよ、はい、僕2期目ですけどね、<笑>さあ、バックジャンプ、なんか波動がチカチカしている、あ、なんか今日見づらいですね、ブランカは波動がチカチカするというなんかことを、ね、言ってた気がしますね。あそう ブランカステージ近々するんじゃないかみたいなことをへー僕はブランカステージ結構好きなんですけどね僕はあんま好きじゃないなあっうわーいいぞアオバやられてますねはいもうこれねアオバが S 剣対策をしないとまず勝てないんで<笑>ほうあちょっとじゃあやっぱり癖があるんですねあもう め, めちゃくちゃありますなるほどおっ ななんか強いいだよ、じゃない大丈夫おしっかり差し込んでああカラージャンプ着地すぐ足払いって感じなんでする、ねうん、それもあるし多忙県2発目飛んでくるとかねあ<笑>いろいろあるんですよただ、まあ、飛んでくる前合まず間違ってないんで今強いよ間合いでね、うん、先っぽってところですよね先っぽだけだからってやって飛んでくるん で, そうです、ね、全然安全じゃない<笑>全然先っぽダメだからあっとこれね <笑><あー><笑>あさっきあもう見たちょっとムキになっちゃいましたねもう見たってやつ小船みみみのもう見たですよ、うん、さあオバエスケンがーた手誰が行くエスケンに対してかぶせるキャラっていうとまあ、いろいろいるんじゃないでしょうか一番ダルシムでいい施設ありダルシムでいい施設あり長州はあこれは因縁あり あるのかいというか S 剣に対して恨みありあーまあ、長州さんが S 剣付き合ってるのあんま見たことないですけどねそういえばはないんじゃない<笑>さあ正面からアントビしに行くぞこいつやべえというジャンプショーケにしたからって何かが許されるわけではないアントビのやり方をそれを何でやっても別にダメなもんはダメダメなもんはダメですそれを ととめられるかっていあ、ああロケッティアあー死んだあーあー楽しい台足にね前に飛ばれるのはしんどいですねまあしょうがないですよねこんだけ飛んでくるってことはあの打たなくてもいいんではないかとかといってねあ、危ない危ない危ない<笑>死んでましたよ今危険でしたよ危険でしたねあ先に飛んでます、ね とりあえず強い間合いと強い技でやろ う, そ う, そ う, そ う, そうみたいな感じでねいそれが対策書にないときついっいうところですそうですね何をやられてな何がきついのかそうですねそ こ, こを意識しないと勝てない あ, あっとあ長州、ま、命のともしみがあお風船のともしみから今のはまさにあの読んだ動きでしたけどね腹、ねうん、ジャンプ中足をさっき見たとそうですね いう感じで借り取ってた狙ってたんですねしっかり。そうですかね。あ あ, あーさっきも見たやつだけどさっきも見たやつだどうすんのこれ飛んだー飛ぶんか<笑>そしてガードしたまあまあまあねまあそういうこともあるでしょう。<笑>いやあそこに強勝竜ちゃんとやってる剣ってマツさんしか見たことないっすわねあとおまえこんまえこんさん<笑>見たことないけどね剣<笑><笑>、ね、はねあ おおちゃんと落としたぞ少々きついああーあーああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ トネピー行くさあここで星並びましたねああ来ましたねトネピー・ダルシム一時はメインキャラにしようとしていたこのダルシム東西戦ではかなり使ってましたからねまあこれは、まあ、分かりやすく言うと立ち回 り, ち回りだけが強いエスケン・トキャラに 立ち回りで圧倒しているダルシムという組み合わせなので立ち回りの強さをひっくり返すことはできないので今度はエスケンガーがワンチャンを狙いに行くという組み合わせですただし、飛びが一発思いっきり入るとジャンプ強パン強勝利でピヨッと即死します ペコさんがやってましたねなんか今日カクカクしない大丈夫さあポネシムが完全対応できるのかおっさあダルシムには誰かおーおおおフェルの さあ青葉諦めずにいけるかあーやることなかったさあドネピーが勝利ダルシムですねダルシムは大好きな人がいっぱいいるんじゃないですかまだ出てない人いきましょうかあと2人バイパーさんと鈴木さんどっちかじゃあ 鈴木ー、あのー、モザイクー勉強しようと思ってたんですけども、あ、鈴木残ギが出てきましたね、<笑>あ残ギでしたね、はいええ、なんかなんか何もできてませんけども、なんか何もできてませんけども、鈴木ザンギがやられてますよなんか何もできてませんけども、っ爪も落ちるし、<笑><笑>言ってんだし。<笑><笑> 返せねえよと鈴木残か新しい武器を装備してきたのにカメラやってますねやばいですよこれほらほらスクリースクる<笑>ちゃんとリバサリーサイテラーは出るお当て投げあなんか潰れうわーーといたこれはーやばい、カメに い, い, いけないあーこれ見えないですね真上真 上, 真上分からん殺しさすが鈴木残疑ですね <笑><笑>いつの間にそういう技をみたいな新技を覚えてきましたよ当てげ鈴木かくおくかく角角ごめんなさいねなんかちょっと調子悪いみたいあこれあの鈴木残ギー2人、えー、トネピーダルシムですおっあ<笑><笑><角飛><笑>であっあっあっあっあっあっあっあっかっあっあっあっあっあっあっああっあっあ 壁ジャンプできんかと、トネピオっていく。<笑>まあ、ザンギー壁ジャンプないんで。<笑>すいませんあ、そうですね、ザンギーでしたね、そういえば。さ<笑><笑>、まあ、バイパー。で、バンダが。はい。まあ、二キャラ同じでもいいです。はい、ああ、決まったね。おーおー、バイパーさんのバイソンイト。これ、はい。実は結構強いです。まあ、でしょうね。 でもなんかのじ合いでもそんな見たことないのでいやってないですねあ ー, あーっとさあヘッドああれはいやあ裏に行ってしまった今のはちょっと近いなと思っためくり狙いみたいな感じだっためくれるキャラがバイソンの場合あの限定されてましてまああの残機なんかはそうです横幅広いからですね、うん ラルシムも結構デカキャラのイメージありますけどねいや細いんすよ、うん、あの、食らった後は食らいはってでかいんだけどはいおっーあっああああちょっとやばいファイヤーモードこれはあ届かないクレイジー止まる前にうわっとー ト, トネピーが3連勝コネシム強しさあどうするタコ様 タコ様もう行っちゃったからなー、ね、いや誰かがナイフくれるんだったら行っちゃうよみたいないやいやいやい や, い や, い や, いやそんなルールないからねええー、んだ楽しみかーもうあとメインキャラ使いたいと思うからみんなそうしたらはい僕かおバイソン行きますか行っちゃいますバイソンとは限らないお おーっと、これは2回転盤ンかこないだタコ様に負けた<笑>こないこタコ様に負けた2回転盤ンか<笑>なんかすげえ目で見られてるすげえ目で見られてる怖いんですけどまあやっぱメインですよねーみたいなさあニカさんがこれ倒せば草君が出てくるとすでに勝った気でいる 伸ばして足にヘッド当たってからもう画面端あー、トイピーピああー、もういじっおー、さすが、ゴリゴリ押していきますね、特にやっぱダルシムの技の潰し方がうまいですね、ニカさんはこういうところも分かってらっしゃる、こういうところも分かってらっしゃる。 とバンログはバンログじゃないダルシム側はもう押して距離離ああまた浮いてしまったお、歩き投げを投げ返すああピヨってしまうがインフェルのガードでヘッド出してからのここでスパコンでおしまいですねやっぱメインは違いますねお じゃなくてまだ行ってないネモが行くお願いしますさあワンピーがネモはな、おっ DJ で行くうんまあさすがにブランカはねってところもあるんでさあネモ DJ おうまい 中身ダイパンで潰してからのでしたがおおああニカさんがガンガン押していく DJ 側もまあエアスラも打ちにくいですからねこの場合ですとおおービピオール おダンパが刺さっておめくりはえっと、で逃げたけども受け身がないうま<笑>いなおおわからゴチゴチしておちょっと待ってから投げブッパーガードであーっと受け身なくてしやられるえー、っと。 あっさに負けてしまったこれはかぶせ成功ですね<笑><笑>さあ好きな DJ 戦だと言われているが好きじゃねえと言いつつ鈴木さんが<笑>バイソンバイソンと同じぐらいじゃないのいやないね、はい、<笑>バイソンよりきつい<笑>きつい玉あるもんね玉あるしめくりが怖いやっぱりまあね のばせる技が多いし DJ は特にそうだねうんでこれでもうやばいから、まあ、ちょっと前遠かったからだけどもこれ画角なのはさ回線の問題なのかマシンスペックの問題なのかどっちなんですかねどっちもなるほど<笑>そういうことだそうです<笑>ひどいわ<笑>ねええしょうがないってこれまだだって VS、うん、がバーチャル YouTuber で実況してないだけマシだよこれ <笑>実際<笑>そういうことねあ、うん。あれよこれルトアントビからのあとパイル田村おっ裏から知ら な, ないどうするただ知ら な, ないがここうわあいっ た, 行ったビクりっぽかったが表であれどうなんだろうためって解除されちゃうのかないいやわわかんないわあじゃあいやーうん されないと思うけど、うん、裏行ったなって思っちゃったけどあ、モテだったわってやると人間がためを解除している可能性はあるあ そ, こ、ねうん、そういうことねさあ読みは合ってたけど頭突きになっちゃってでも頭突きがソバットに勝ったよくわからない<笑>そういうこともあるあるわあと当たらないがこれは鈴木かなり追い詰めてますよレモくんの DJ が苦しそうな動きいいガードだ いいですねもうバックジャンプするしかなくなってあさあこれは見てからしっかり見 て, っているけあああああいうときね鈴木さん受け身取れてないんですけど取れてて偉いですね<笑>あーマシンガンがマシンガンの壊しが出なかった壊しマシンガンやったんだけど壊しが出てなかったね生マシンガンになってたねうーんあっチョジュさんが 長寿さんホンダ使ってますよおおおじいちゃんん間違えたんじゃないの<笑>でもこれーちゃんとやんないとね意外とねそうそうそうそ う, そ う, そう意外とあるよね意外とあるからなんか頭突き打ってるけど起き上がりに<笑>あこれは敵<笑>あっ死んだかな死んだかあーであーであだああありりああーあーあいあああいあああああああいああああああああああああああああああああああああああああ なんか本ってリバサが出にくいみたいなとこいや出にくくはないよ出にはないけどね<笑>あ死んだあ、やばいよこれあダブルアップ<笑>もう一回もう一回はい出たーおおーそっか出たー、はい、お手玉お手玉出た出ないあ出な い, 出ない<笑>そう難しいのよやっぱりあでもねこれどうしようもない ね, ねああと一回の相打ちで終わりだよどうすんのこれあうちオッケーやることないよ、うん あああえてあえてねこれは<笑>いいんですかまあ召集者キャラ間違えたみたいな感じでいやーちょっと見にくかったですね<笑>、えー、いきましょうかおさあここでトネピーが<笑> トネピーがこれ悪魔にで魂を打ってこんなのほうがいいいんだよキャミーに期待されていたタコ様が損しただけだよねえかよって言えあれタコ様今日出てたんですかそういうの、はああもう特に出たわもうあええ。序盤組だからなっていうさあトネピーといえば雪の歩張り手、はい、極めしもの、ええ。そうですねあれもなんかあのが手元をををしします。手手元元た方がいいいぐらいの。映します 手元はこんな感じになってますあもうちょっと下かもしんないですよどうしたあッ OK ですね、はい、さあこれがおーっとダブラディからのそっから始まるよーあっとタコ様マハメからのそうあれがね出にくいぞおっ仕込みダブラディで相性になってしまったさあ雪6張り手だけでもあの、<笑>画面に映したいなだけに おーロキック大きくうね、手元を移すって結構面白い話でねあのー、ねなんかビーマニっぽいですよね右側はよくありますよね<笑>、ええ、ああついなかったが揉んでからの結構これ難しいんですよその後揉んの後確かに難しい、うん、あーあクッキークッークッキーが出る、まあ お2段入ってからのあつながったうってさあどうするそこかないザンギーああでもさああとザンギーダメさっきザンギー使ってた長州さんがああっつってなんかおってましたけど<笑><笑>あと誰残ってんの ね、もさあ配信が配信の魂を売って本田宇佐治あ四4人残ってんのええ2キャラだよ別にあのさあ第第で死んだかお、鈴木さん優しさが中野本馬負けてたさあ敗戦が出ないこれも手元映した方がいいレベル<笑> 何にもできてないぞ<笑><笑>まあこれもハニあの、手元映した方がいいかもあの、はに手が出ないって言ってるいいんじゃないですか<笑>いや、こ悪いね的な感じで顔だけ見てればいいんじゃないですかこれでも勝てちゃうかもしれないこれでも勝てちゃうかもしれな い, <笑>れれないね、これがキャラさや結局はおニいさんになったがこれはね73ぐらいではないかなと思ってるんですけど 昔は91って言われてましたよね9はないっすようんねなんだかんだザンギ側も持ってけるときは持ってけるし S はね8あるかもしんないあーはいはいはい S はマジでやばいさ相手しながら下がるのやめろよって感じだからねあの立チコパンはりあの対空ですねああはいはいはいあれはいはいはい考えてもはいはかはあはいダイヤいはいはいはい コンボ繋がりにくいのよね、2P 側はあー ど, どっち側の端からでがあのスローかかるって話がありますからねさあ廃人が鈴木に対して悪魔に魂を打ただけはある赤ちゃんのような女田が、ね、勝ってしまったデニノさんまだリィャラにい言ってるんですよね次行きましょう まさにこれがスト2だって感じですねもうこれがですかええー、これがスト2だったんですか僕初めて知りましたええー、ヘイだとそんなんばっかだからね<笑>かぶせばっかで、はい、まあここはんかあっちょっと早かったなさあデレローデュー2回目ですねここはね仕事的あおっと大波動が大勝利になってしまったまホンダ戦もね 死ぬ簡単ではないですからねああまあやっぱそういうことなんですねなんで中足なのだろうああ出稲葉さん最近は台足で す, ダイヤシ で, すでも今の場合だと大足もダメでしょちょっと近すぎたような気がすえー、その前に当たってるやつですよあーはいはいはい中足じゃなくてねってことですね台足ですあちょっとっ長さが全然違ううん何か本当ト角つくな昇龍拳が引き付けがちょっと甘い ちょっと離れる、ちょもうちょっともうちょっとう も, も, もうちょっとあっいいー大勝利もうちょい離れもうちょい、はい、うもうちょいとこすあー あ, れあーなっちゃうんですねさあめくりの技を知らないヤツに魔道剣打ったらはいあの強力者の空入力しときましょう、はい、ああなるほどそうするとお利大勝利 止まれても出るかもしれないかなさあここはちょっとゲージをためそ う, う, うですねあ、いかない方がいいですよねいやサギ飛びもありですありですか本来というのはサギ飛びやって画面端に到達するんだったらそれで OK ですよはいあ勝利相打ちちょっと内足が遅かったかな 昇龍が全部相手になってるなん だ, うわーだ今のベッタな今の、えー、いいヘリにしましたねーさああの鈴木を倒した対人ホンダを倒したという<笑><笑>ことでそんなホンダ2体倒したのにもうンさあおムちょバイソンかなどこ か, かもしんない おちょバイソ ン, イソ ン, イソンすっかりバイソン使えンさあオノチョさん昔から実はバイソンあのサブで使ってましたけども最近はバイソンが、はいはい、お気に入り と, お気に入りということ で, で、ね、動きはあのー、誰に似てるかというと、はい、ユリッチに似てますああだいぶ似てる言いたいことはよくわかります まああのー、細かいテクやってきますからね。ええ、で、あのー、<笑>ひたすらゴチゴチ。オヌチョ、オヌチョです。オヌチョ。オヌチョ。かなり久しぶりの参戦ですからね、まあ。このあのー、昨日かな、はい、あのー、僕にメッセージ飛んできて、はい、ラインかな。はい、ね, ね、バイソンの話について。うん ヘイリやってるのも意味ないですよって言っておうおそしたちから来てくれたあ そ, うですそういう街がね う, うまいんですよ う, ですうん。うおおよく出したああ、迷っちゃっ た, あっちゃったなん か, そとしたかな詐欺飛びをですねやっとけばよかったんですよ多分さあ残ってんのですから、ね、鈴鹿青葉えー、バイパ ー, イパーかな、はい ァイパーさんは拒否ってますねいや、このあとネモブランカーとかいますよ<笑>倒してくれと<笑>じゃあ鈴鹿えあとイサジーさんもあもう一体キャミンかもしれないもんね、ええ、クソキャラしか残ってないね今のうちっすよ<笑>あチュンニーには確かにいける ここで鈴鹿鈴鹿はね、こういうとこしっかりしてるからもう、おあ、やばいよ、これ、あここうまいのよね、鈴鹿、あ、やっちゃった、いチいョップ、もうね、はい、サブキャラのバイソンっぽい動きなんですよ、おーあのー、あれー、く<笑>らっている、す, すげえところヘッド飛んできて、ええそれがまたよく当たる。はい そのヘッド危ないんじゃないっていうところのヘッドを打ってくるのであー、はい、はい、怖いですねメインで使ってる人はそこじゃ打たないよみたいなさあ画面端あこれはきついぞこれはもう鈴鹿のねもう得意なパターンまああだったらダルスムペースおーですわせーのあ XGAMERS がオ ヌ,、はい、オヌチョベガーを欲してますよもう出せませんけどね<笑>もう出せませんけどさあ画面端はキスこれバイソン側はどうするのって感じですもんね画面端追い詰められたよファイヤーモードはマジックイヤーモーおはまじきついっすああ ま、あそこはね、インフィルのガードこ完全タクなんでうん投げ通りますよそれおっここでメモがメモがいくかああ草に譲ったあ、草がいくさあ草チュンリーですねこれはどうなんすかねどっちかっていうとチュンリーなんすかこれはチュンリーじゃないっすか 大、ま、貫、あ、君が言うところによると、投、は、げ、い、でしかダメージ取れないのに投げると確定をもらうと、はい、読み合いなんですけどね、あれね、ああれジャイさんがうますぎただけで、はいはい、ジャイさんと博士がうますぎただけであ、確定ではないんですよ、あ今のテンション、偉いな、さあ そ, さ そ, さ<笑>そのパンチは弱い、やっちまった。 <笑>なるほど、飛び読みで置いてたのがああじー、間に合うのねあれはね、多分あのーヒデ君とやりすぎましたね<笑>ヒデ君やっぱ飛びが多いあの、下がり飛行と飛びばっかりなんだよ踏みつけ踏みつけあ、悪くないトップで落として、さあピヨルよこんなピヨった ー, ー投げぴったりヘティいきましたねまあ一ラウンド取られてるからかなそうっすね ブラストインフェルのでもよかったかなと思いますけど投げで死ぬ体力をしっかり見極めていた膝 膝, 膝, 膝, 膝, 膝うまい仕込んでるよさあ草が草 が, 草があっあさあこっからあっ投げに行ったところああまずいお掴み返したこれはェルいヨガヨ ガ, ヨガ 全て計算ずくだったのかなぐらいなもうこ<笑>れはやりましたねさあワンピー側はもうあとは根元伊佐治さんと根モ伊佐治根モが先に行く大将伊佐治かな大将伊佐治バイパンさんがっかりしてます<笑><笑> <笑><笑>まあしょうがないっすよね<笑> こ, これしょうがないマイパさんいつもねあのヒ、ー、素、はい、キャラが死んでから出ようとしてるんでは<笑><笑><笑>すげえいい歯が聞こえますね<笑><笑>はぁ、あ、<笑>ネモブランカすごいところでピオーダされて、はい、もう7割ないまあでも結構ブランカって男子マイトにもいけるとこありますか やっぱヘイとかでも鈴鹿に勝ってるのはジミーさんのブランカみたいなとこあるんで<笑>ジミーさんが強いんだって<笑> あ, の、ね、あれ相当ですよでえええええええええあの関東ではあ関東あまあまあ中村トップ3を除いたら、うん、赤ブラか あ, あ、はいはいはい、はい、ジミーじゃねえかなと思うけどねおーやっまあジミーさんも最近あんま変異にも来てなかったんであそうなんですかうんこないだ VS で見たのもびっくりでしたかな う, うん新出世鬼没ですよねもとまあ自分が倒してやったけどね東西戦でヒヒ<笑>みたいなのえっえー、タコ様に負けるやつおるん<笑>お前が言うか鈴鹿<笑> い, いいぞ鈴鹿いいぞ これは…あーーーーーあーあもがつかんね出なかった今中足足ローリング入ってたら終わってましたよねワンピーガーガッカリガッカリしたぞ今のはガッカリで大将が…大将ですよね大将キャミンハハ<笑> S 剣ではないんですねしかし…はいあれこっちもう一人いる<笑>え あ, あ、さんかそっかそっかはいさあ大将伊まあ、ただバルあ…あの、ダルシム相手にはまだキャミーは気づいてないですよ ね, ねえフォークもはいオッケー、ええ、バルドもまあなんとかなるなるかなとああはいはいはいはいいうところで残したキャラ的には悪くないですねあーはーはーはーあいいよがあれやっぱ抜けれないんですね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 今のはガードしてても2ドット削りだったのかそれとも切らだかったのかド2ドットは、うんですか2ドットは削れないですねか2ドット削れる技は決まってるんであなるほど決まってるよねコ、はい、ンドルダイブツッツキローリング、はいだっけまあ、3パとか、はい、そうわ ー, ー、鈴鹿だ鉄壁鉄壁 やるように<タッ>さあ、ということで鈴鹿が締めてはい、はい、スーピーション終でお疲れ様でしたさあ、エクシミソン、あと一試合マイパーさんとワガパさんどっちか先行ってくださいいや、これでバイパーさんチが 行, き行きたそうな感じ タ, <ッ>タコ様のおかげで勝てましたねタコ様のこの一勝やっぱでかかったな<タッ><タッ><タッ>じゃあそういうことにしといてやるわもう 回転残業よりやっぱ強かったもんなしょうがねえなーあで、やっぱバイパーさんがーーはいはいおあっシフティーオリバーさんーーーはじめましてうんーーーうんありがとう僕はすごいそうういのでやる気になるタイプなんでーーイーあそうだ皆さんあの、フォックス楽しんでくださいねもう来週でしょう あ死んだかあ<笑>死んだかんーおあー、悪い癖、とスカッとまる、あ、でもここから、中盤から、うーん、もうやることないですね、これ。あ 今ンドルガードのお釣りは結構痛いですからね、でもありですよ。あーっと、これ、ーおー<笑>しゃがみナイパンですかね。ああいうシーンな中ンかな今のは。さあ、モリモリ歩いてくる。あー、あー始まったよー。ヒロヤンがよくやってたやつ。あー、もう終わった。おい、そこにピュールかね。あー、<笑>頑張り。踏ん張りましたね。 おふんばり温泉からのインフレの死んだおおこれは大学生これは余計なことしないからね<笑>余計なことしないケージがあったから多分2回ージ欲しかったなっそしたらねピョッと瞬間に、はい、あのトマホーク出せばいいんですああやばいよーいやーああ終わったうーんドン か, からの2回転、えー、っとーのバイパーホークがぐんぐるますはい さあ最後ですねアオーバー、バ, バルログか分からんけどバルログかな分かんないですけどね駆け出しかもしんないよおエ S 剣ンだったーあーどうなんですかねやっぱバルログよりかも S 剣の方がいけるんですかねどうあっ多分多分多分いける多 分, <笑>多分いけるこれ<笑>さあオーバー、なんとバルログ抜き で、バルーフォークって相当終わってますよ、はい、あフォ ー, ーク側がフォーク終わってますね、おーーしかし、このね、はい、画面端に追い詰めました、フォークがあんまって追い詰めました、はいはい、そこから S 剣のバックジャンプになんもないんですよ、あははははいはいはい、はいその辺終わってますね、やっぱり。<笑> ちょっと目、ね、離すと、はいあのー、空中立つ負けでわーっと逃げられるし、えー、あさあコンドルれ暴れていく面倒さいあとやっぱはめにくいですかねはめにくいで2ヒットその2ヒットはびっくりねえ大体1ヒットでね地上軍、うんね、それだったらねあのダブル台風まで入りますからね、うん、ああ<笑>狙いはよかったが波動踏まされる 今度落とす、はい、なんと青葉 S 賢が勝利で終わりですねはい<笑><笑>ということ で, で本日は 2P 勝利でございました、はい、皆さん参加ありがとうございましたいまいーポッコス楽しんできてね、はい、盛り上げてくださいよいあ自分で、ね、多分当日行く当日行く僕あの当日仕事なんですよなんで行けないですよ多分 で翌日から家族旅行なんではいそこに行けないかなマジかまあ、帰り道に通るかもしれないんですけどそういうことねはいということなので、はい、皆様、はい、あれご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございましたーあとはまあ適当なの試合いであいま、はいまあ、ペコさんがフォークダルも教えてくださいよーえー、別にフォーク側が一発フォアやってからがヌーンで終わりじゃないの以上終わる んなんかあるんなら聞くよ。<笑><笑> 今申し訳ないですけどもそろそろ、えー、この辺で配信はストップいたしますちょっと僕は今日は上がりなのでよろしくお願いいたしますさあ鈴鹿だるし無体鈴鹿さん鈴木ザンギエフですね鈴木ザンギエフいきますよババローグって書いてあるけどザンギエフです はいじゃあちょっと途中ですけども、えー、ここで配信ストップいたします皆さんご視聴ありがとうございましたーまたねー